名前はラシとは悪いこと言わないから私をすぐに解放した方がいい仲間が来たらあんたたちただじゃ済まないよ犬屋舎と仲間たちの活躍により退治された妖怪根の首根の首か取るに足らぬ雑魚妖怪だただその一部が時代時の力を得て戦国時代と現代をつなぐ不思議な空間を作り上げたそこに吸い込まれた私は 双子の妹刹那と離れ離れになって現代へタイムスリップかごめさんゆかりの日暮家の養女になり10年が過ぎた大丈夫だよ任せて姉ちゃんケンカ強いから我が名は刹那これ以上語ることの葉はないそれがお前の死ぬ理由だ紅を刺した時私は国崩しの紅やしに代わる赤き写つつれ 戦国時代に新たなる風。汎用の姫たち、剣山。運命は、次の世代へ託された。くらえ、天空のやぶすな。旋風陣。戦国を研ぎ増し、汎用の夜叉姫。刹那、今、達成。